リスペクトできるところばかりで、僕はいつも頼りっぱなしです。岸井かどう。神宮寺ゆ太、25、矢印、すごく信頼できる人。配慮が細やかだし、発言にも説得力があると思います。長瀬恋、24、矢印、クールに見えて、実は可愛いところがあるんですよ。この間、髪を切ってもらったら、見事にアシンメトリーになりました。章。